さて、今回のバトンちゃんガチャの結果はからの残念でした。皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月14日、E3 が始まってますね。配信が夜中なので、ずっと寝不足です。今は前半戦の目玉が終わったところです。フォルツ・ホライズン5がとても楽しみです。 マイクロソフトフライトシミュレーターの XBOX 版も要チェックです。後半戦の目玉は火曜日の深夜です。皆さんお見逃しなく。第22回バトルグランプリの開催が発表されました。来週の月曜日からです。バトルグランプリが始まると、いよいよ大型アップデートが近づいてきたという感じになりますね。なりませんかそうですか。